はい、YO です。今日はタイトルにある通りえー、レフティングでやっちゃいけない。3つのま33、あ、種類のリフティングのやり方をみんなに解説していきます。っていうのもえっ、ー、と先月ぐらいからレッスンを2つ始めました。僕のチームでやってる定期レッスンとプライベートレッスン、その2種類やってるんですけど、まあ結構順調にたくさんね。いろんな方来てくれてるんだけど。 その中で、まあ、いろんな人がいて初心者から上級者までいるんだけどリフティングがね意外とできないでうまくできない状態で技をやってる人が多いなっていう印象なので今回の動画を作りましたとにかく今回の動画は綺麗にリフティングができるようにしますで綺麗になるとと何がいいかっていうとめちゃくちゃゃく あのフリースタイルの技に入りやすくなったりあと必然的に回数が上がるんで、えー、もっとリフティング上手になりたいなとかこれから始めてみたいなっていう方はぜひ最後まで見てください<音声>じゃあまずやっちゃいけないリフティングのその位置として、えー、足が伸びた状態でこうなんかペンギンみたいな感じでリフティングするやり方です 何がダメかっていうと、えー、ボールが自分側に来ちゃいます、足が伸びてて、つま先も立ってるんで、まあ、地面に対して足が平行になってない状態でボールを蹴っちゃってるんで、こっちに来るんで、もう技もできないし、回数も伸びません、これ、だめです。で二 つ, 目二つ目はこれ これね、これは何がダメかっていうともう足はしっかり地面と平行かもしれないんだけど膝でこうやって持ち上げてリフティングをしてる人ですこのリフティングしてる人めっちゃ多いはずですっていうのも結構他のモファン動画とかあとサッカーのコーチはこうやってやりなさいっていう風に教える人がたまにいますなんでこうやってやってる人がいますで確かにこれ回数は続くんやけどめちゃくちゃ技に入りにくいです だからあのこれから技やりたいなとか回したいなっていうリクエストめちゃくちゃ多いんだけどそういう人はまずリフティング、まあ、こうやってないかな膝上げてないかなっていう と, ところを確認してみてくださいで最後これもたまにあります<笑>はい今みたいな感じですよね、えー、あれで何がなるかっていうと足首に力が入ってないもうプランプランした状態で えー、ボールを蹴ってるっていう感じで、ね、足首に力が入ってないとしっかりボールが上がってこないんで、えー、足首に力を入れようということですでここからはどうしたらじゃあきれいにうまい感じにリフティングができるかっていうのをみんなに解説します でこれどうやるかどうなってるかっていうのをまず最初に解説するけど綺麗なリフティングっていうのはボールを上げた時にまず膝が最初に前に出ますほんでこの膝を伸ばしてボールが当たるで当たるときにつま先をちょっとくいって上げてあ る, 上げるこの3つの動作上げて伸ばすくいで伸ばして伸ばした時にボールが当たるんですけど その時に足首を一緒にくくってあげるそうすると曲がります、最初はこの2つ連動させるのが難しいんで、えー、足首、クイから始めます最初それが一番楽です。とにかく膝は意識しちゃうので、足首をくくって、ボールが当たる瞬間に持ち上げるように。はい から始めてください で, できるだけポールに足が当たる前ぐらいからしっかり足首に力を入れて置いて当たるとにくってつま、えー、先だけギュッて上げるようなイメージでやってくださいでこれができたら膝と連携させましょうで、膝と連携させるときにノーバンでやるとめちゃくちゃむずいんでワンバンでやりましょう落として落として、うん、こうするとめちゃ楽ですで落ちる前からもう膝出しちゃって大丈夫なんで 今回の動画で、えー、紹介するリフティングは当てるとこ全部つま先ですつま先で当てましょうえっ、ー、とねどこだろう中指らへんできればもうほんと靴のど真ん中で蹴れるように意識してくださいでこれができてきたらじゃあ次どうやって練習するのかっていうのをま、ね、ず、えー、解説します練習の仕方は必ずワンバンでやりましょうワンバンえー ノーバンでやるとめちゃくちゃゃく難しいですしかも癖があの最初に説明した3つの癖がある人は特にノーバンではやらないでください必ずワンバンでこのぐらいもうめっちゃ上やってますワ ン, バンでくほんでこれがもう余裕になってきたらワンバンの間に挟むリフティングの数を増やします この時できるだけボールに回転がかからなくて真上に上がってくるっていうようになってきたらバッチリですそしたらかなり回数が続きますので、えー、まずはバンバンで練習するっていうのを続けていってくださいはいっていう感じでレ、えー、フティング解説になりますこれができればめちゃくちゃ技が上手くなりますぶっちゃけでこれ最後まで見てくれて、えー、しっかり真似すれば必ずできてると思います動画見る前より今の方が多分上手くなってると思うんでい、えー、ったところ 必ず意識しててやってみてくださいで他にもたくさんいろんな技の動画を出してますで動画だけじゃなかなか伝わらないんで冒頭で言ったように今レッスンもやってます僕のチームエアテクニシャンっていうね、えーまあ、10人ぐらいいるチームがあるんだけどそこで定期的にレッスンも今やってます僕が担当してるのは、はい、どだ 練, 馬練馬区の氷川台っていうところリアクション2っていう会場で毎週木曜日の7時から やってます。で、体験500円から来れるんで誰でも OK で初心者でもリフティングから教えたりしてるんで、えー、誰でも来てくださいで、それ以外に、あのー、遠くて行けないよっていう人はプライベートレッスンもやってるんでぜひそっちも、えー、申し込みしてください全部概要欄から詳細見れるようにしておくんで、えーまあ、やりたいぜっていうバイブスある人お待ちしておりますほんじゃ、今回は終わりです。バイバイバ イ, バイ。バイバイ